電子書籍というのが今、あの盛んにやられてましてあの、インドルとか、アマゾンなんかでも販売されてます、でその中にはです、ねえー、と視覚障害、目の見えない人が音声で読むという工夫は結構普及して入ってきてて、使われているんです、目の見えない人たちでもその、聞こえない人たちにとってはどういう意味があるのかなということが、なかなかこ う, うまく広まっていかな。 で私はあの後で告白しますけども、小学校に10年ぐらいおりましたので、聞こえない人こそ必要だというか、必要なことはよく分かっていてで、動画、手話の動画で説明するようなことを入れていくということを、5年ぐらい前からか始めています。で、えーとえー、聞こええない人たちにに、医療情報を伝えるのに 難しい問題があるということを最近知りまして、まあ、それもあの考えてみるのがよくわかるので、授業やってましたので、あのそれに活用できないかとで、まあ、一つは、えー、と聞こえないということで、糖尿病が発症しかかってる人がいて、発症してで、重くなって失明されてる方がいるよって話も聞いてますので、まあ、そんなことも含めて、ですね何かいいことができないかなと考えました。 それからそれぞれの方によって使ってる手話とか背景が違いますのであのきちっとしたものを1つ作ってそれをあのモデルとして見ればいいじゃないかっていうふうにいかないところがあるというふうなことも分かってますので簡単に作れて例えばその場でこう iPhone で撮影して動画を撮って文章を打ち込んで作るようなアプリがありますので。 そういうものを使ってやったろうかなってことも思っています。それは私の履歴で後でご覧ください。もうあの私は定年退職しているんですが、大まかなところで言うと、車椅子の学校に10年いました。教員で。それからその後、えっ、ー、と盲学校に、八王子盲学校というところで10年以上勤めさせていただいて、 でさらにあの中央ろう学校とか立川ろう学校とか大塚ろう学校で全部合わせて10年ぐらいおりましたでそれぞれで、えー、と ICT をあの使っておりましたのであの ICT コンピューターとかネットワークですねあのそういうところでその力も活用していきたいなと思っています先ほど平野先生がおっしゃられた内容であおっしゃってなかったかな医療従事者の方でその パソコンとかそういうことは詳しい人が少ないんだよっていう話が書かれたスライドに入ってたんですがそれはあの教育関係でもやはり同じ で, で、えっと、この分野が発展していくためにあのお医者さんが説明して理解したとか理解したいとかっていうそういうところの話を中に込めてタイムリーにあの持って帰ることができるしどうの人も自分の言ってることをその中に込めて。 で、あの、こういう会をですね、おじさんにすることができるだろうということを言われました。これがですね、えっ、ー、と、まあ、幼児向けの絵本を作っているところ。これも後で、あの、動画をお見せしますが。これはろう者がいて、で、えっ、ー、と。本、本の、え、あの、挿絵ですね。で、えっ、ー、と、これは音声も。 出ます文字もですからあの手話を使ってて多少登録があるとかあるいは音声の音節の区切りかなんか文節ですかそういうものが分かるといいなという方には便利だと思いますで iPad 用のアプリでひな軸の軸というのはありますこれらは、えー、とこの山本さん山本さんっていう方が作られていて、えー、タダで使えますので アアップルストにいいかな と, いすあのと、のな で, すでこれは後でご覧に入れますが。 えー、ウイルス感染症、ノロウイルス感染症についてのサンプルの点書籍を作っています。で、えーと、聞こえない人は手話をまず見ていただいて、全体的なイメージを作って、でその後、文章を読むということで作り上げています。で、えーと、字幕が入ってますが、これはもともとの YouTube のものが入ってますので、あの、 ま、人によっては必要ないっていう方もいるかもしからないですあの手話と文章が出てるどっち見たらいいかわからないのであのいらないっていう人もいるかもしかないですがそのまま使ってますそれで、えっと、インターネットにつながってない状況でもこれは読むことができます、えー、作成時間はだいたい1時間ぐらいでできちゃいますので、えー、簡単かと思います 後ょあのでいろいろ人のニーズを伺 え, したい伺えればありがたいんですが、えっと、字幕もですね考え方によってはつける必要はないかなと思っていて、文章がこのあとに出ますので、あのそれを字幕の代わりとして考えて、手話のガズ動画は動画で別に流して、それで把握して、その後文章を読むということをすれば、あの編集作業は必要なくなってきますので、えー、急に インフルエンザが流行ってきたぞっていう時にあの患者さんにも渡しするような資料としてすぐに作っていくっていうことがあの可能になると思いますそれで、えっと、まとめなんですが、えっと、一番重要なことはあの聞こえない当事者がこういうものを見て評価をするこれこう直してほしいとか自分はここは必要ないとか必要あるとかいうことを。 場合によっては当事者の方が自分の訴えこういうことが知りたいというものをこういうものによって発信するということも、ね、できると思います先ほどあのえあの SNS でフェイスブックの紹介平野先生からございましたが、えっと、文章の表現が不得意な方がいるということだったんですが今あの動画への対応が SNS もあの非常中心的な方向に移ってきてますので。 あのそれと同様に、電子書籍もですね、自分のノートみたいなものをこういうもので表すことができるということですね、えー、それから、えーとあ、今のことはですね、例えば自分の家庭で自分の症状をビデオに撮って、で、えーまあ、文章で誰かに説明してもらってもいいんですけど、まあ、文章を書いてもらって、でお医者さんとか持ってきて、こういう状況なんだけどということは。 できるかもしれません。それまだそんな実践はおそらくないと思いますけどそういうことは簡単にできるようなものですそれからあの簡単に作れますからさまざまな芝表現にも対応できるということですねそれからあの当事者のほかに先ほど言いましたように聞こえない人のニーズを把握した医療関係者専門家 の, あの協力というのはこれも絶対不可欠ですのであのそれから あ, のあとは、えー、と本を作る側の あの世界表示を作ってる組織がいくつかありますので、幸いなことに日本がかなり の, あの中心を占めてますので、えー、そういうもので、そういうところとこう協議をしていくということを今やってるんですが、それを、あそこへフィードバックをかけていく、手話の動画の動画の使用が必要なんだということをですね、訴えていきたいなというふうに思っています。えー、終わりですでけど何かあれば あの見えない人は展示があるからいいではないかっていう考え方を取る方もいると思いますけども展示、えっと、はもちろん使われる人は使えるしあの例えばそうですね電気電気冷蔵庫じゃないや電気洗濯機のところに点字が打ってありますしそれからシャンプーとかなんかに展示が打ってありますけどもあの程度の単語でしたら。 あの見えない人をどんな人でも見ることはできるんですけどもあの文章としての展示記号っていうのはちょっと少なくなりますけどもでもニーズはあるんでですねでもあの例えばですね辞書みたいなものをそのコンサイスみたいな映画辞典を、えー、展示に直すあの盲学校なんか行くと置いてあるんですが本棚1個分ぐらいあるんですであんなものねどうやって使うのか使えないよっていう話があって。 でそれからもう一つは、えー、例えば新聞記事で、えー、生徒たちが一番困ってたのは特番特番についてその急に何か起こってそれについて特集の番組が組まれる、うん、特別番組が組まれた時に、えー、テレビ の, その番組表がないじゃないかとそうするとあのさっき平尾先生言われたように情報が あるかかかなないかもからないもわわけですよねで見える人に頼らざるをなくなってしまうということがあったんですが今はインターネットから全部手に入りますから音声で聞いてますが先ほど言いましたようにあの本については展示の本だけではなくて音声化した図書というのがデイジーという形式で広まってますのであのネットワークからもダウンロードできますので大変役に立っているなと思ってます。それを あの私の考えでは、ろうのほうにも広めていきたいと、動画のニーズはあるというんです、ねで、国際企画としての動画企画っていうのは、まだ完全に決まっていないんですねで、今回、今年議論されたんですが、国際会議で、あの標準化の会議で議論されたんですが、やはりそのまだ揺らいでるんですが、あのえっと、確かに必要だ、ろうの人には必要だって声が集まってきてますので。 ぜひこういうあところからですね必要なところから積み上げていくてフィードバックをかけていくてことをやっていきたいなというふうに思っております、えー、この状態で音声を入れていくことになりますその前に設定を押してください設定を押すと作者名縦書き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 の字域で読み込むというところありますので、こうタップします。これで出来上がりですで。再生については別のビデオ、2番目のビデオをご覧ください。以上です。えっと、こういう形でとても短時間に簡単にできます。 えっ、ー、とビデオは、あのこういう、あのアイフォンとか、アイパッドとか、ネットで、そのまま使うことができますし。文章は、こう中に打ち込むと、ということにできます。あの、はい、それからただだっていうのも、やはり、あのボランティアの方にとっては、すごく魅力的みたいです、ね。 早, 早送りしますノロウイルス感染症ノロウイルス感染症とは何のことでしょうかウイルスの感染により起こる胃腸炎のことですこの病気は 冬だけではなく春夏秋冬一年中、はい、この文章は、えー、字幕から取ったものですで、えー、と聞いて見てあの打ち込ん で, で音声をさっきの方法で入れて再生しています、えー、さっきも言いましたようにもし手話の動画それからもう一つは文章 それぞれあの字幕という形でなくてよければこれでもうあの1時間もかからずあの完成することができるというそういうアプリケーションです。えー、っとあこれであの終わりますがあの平野先生のお話を聞いてたり皆さんのことを見ててあれは自分の経験からも感じてるんですが一つはあの。 これから日本の人口が減少していくとその遠隔地への医療サービスとかあるいはいろんな教育とか情報流通とかにインターネットっていうのはうんと活用されねばならないなということを思っています、えー、と世界中の中でインターネットが一番広まっている国はスウェーデンスウェーデンスウェーデンだと言われてますけどそれはあのスウェーデンという国が人口が分散していて お互い日は非常に困難であるということであの、そういうものをかなり前からやられているということです、ね、日本もあの同じような状況ですので、東北も沖縄も同じような環境において、ろう の, の人もあの情報を得るということになると、こういうものを学校教育の中で、基本的なあの本を読む力と同じようにつけていくということは必要だなということをあの感じました。それから繰りり返しになりますが 当事者の協力、それから専門家の協力、専門家の中には、医療、これでも愛した医療とか、それからあの電子書籍 の, その専門性を持った方たちが協力してやっていくということで、えー、積み上がっていくということなので、えー、そういうところにいろいろ協力していただけるとありがたいかなと思います。